年の瀬でござる冬込みでござるふわりチャンネル 眠いふわりでござるみんなコミケって知ってるでござるかそうコミックマーケット毎年夏冬に開催される世界最大の同人即売会で夏に開催されるのが通称夏コミ冬に開催されるのが冬コミっていうでござる同人誌を売ったり買ったりコスプレをしたり企業のブースが出たりしてるから曼語とかゲームとか好きな人はきっと楽しいと思うでござるよコミケが他のイベントと違うところはお客さんがいないってことなんだ 本を出す人も買う人もスタッフもみーんな参加者みんなで表現の場を作ろうって理念が始まりなんだよねだからみんながそれぞれ協力してイベントを成功させなきゃいけないそういう一体感もコミケの醍醐味だってふわりは思うなそこで突然ですがクイズですすここに4種類のオタクがいますルール違反のおクはどのおクでしょう 一番徹夜で会場に並ぶオタク。二番ローアングルから写真を撮るオタク。三番会場でデュエルするオタク。四番会場を走るオタク。ちちちちちち正解は。一番とい四番。徹夜組は窃盗とか恐喝の対象になりやすくて危ないし。 何より、そんなフラフラじゃコミケという戦場を生き残れないぞだめだめローンアングルは、ルール違反じゃないけどちゃんと被写体の許可を取ること盗撮は論外だよ会場でのデュエルは他の人に迷惑にならないところでやってねスタッフの人に怒られたらちゃんと移動すること会場を走るのは、実はとっても危ないんだ もし走っていく先にふわりがいたら刻み突き逆突き刻み逆突き打ち受け逆突き前蹴り上げ受け逆突き外受け逆突き鍵付き山突き打ち下ろし絶対上げ受け逆突き刻み突き逆突き逆突き追いつき 今日の稽古はどうだったかなコミケは欲を制しルールを守る心の強さが必要ってことだねルールを守って楽しいコミケをそれじゃあふわりもいってきます